はい、どうもおめチャンネルです。本日はですね、来週2月28日から2日間開催される ANA29 日はキの日ということでですね、今日は動画を撮らせていただいております。はい、こちらでございますね。はい、今回の、ね、内容につきましても、まだね、1週間ありますので、これからね、予定等を組んでいただければ、うまくね、活用していただくことで、日本国内のですね、旅行、お得に行っていただくことできるんじゃないかなというふうに思いますので、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 行ってみましょうはいこちらがですね ANA のホームページでございます ANA にキュンということでございまして2月は2月28日3月1日の2日間70周年の感謝をあなたにということでですねそう今年の2月28日そして3月1日2日間行われるといった内容となります、まあ、どんな内容かというところでございますが こちらでございます。まずね、その1、ホテルと一緒のご予約がおすすめとありますけれども、4月5月登場分の ANA スーパーバリューセール、ANA 創立70周年記念ということでですね、片道運賃が平日7000円、土日でもですね、なんと1万円ということでございまして、販売期間が2月28日の0時から3月1日23時59分の2日間限定となっておりますので、それまでにですね、ぜひ皆さん、予定組んでいただいてですね、 どの航空券を狙っていくかっていうのをね、もう念頭に入れて、2月28日日付が変わった瞬間、ぜひね、撮っていただければなというふうに思います。まずはね、計画。これが一番大事かなと思います。登場期間につきましては、2023年4月4日火曜日から5月31日の水曜日となっております。まあ、ただしですね、やっぱりね、ゴールデンウィークはね、対象外なんです。4月29日から5月7日登場を除きます。 これがあったらね、もう最高だったんですけど、さすがにね、えー、ゴールデンウィークは対象外となります。まあ、ただその他のですね、平日はそうですし、まあ、土曜、日曜につきましてもですね、1万円だったりでね、あの、航空券取っていただくことはできるので、本当にね、うまく利用していただくことでお得にね、これからどこ行こうかっていう計画ができるんじゃないかなというふうに思います。 はい。じゃあね、まずこちらについてですね、内容を見ていきたいと思いますけど、まずね、前提としまして、ANA スーパーバリューセール運賃が対象でございまして、販売座席数には当然限りがございます。運賃は普通席が対象となりますので、プレミアムシートはね、特段この料金で飛んでいただくことはできません。運賃のほか、対象空港発着便利用時のみですね、旅客施設使用料を申し受けますということでございます。ANA4301 から4381便は対象外となっております。 一部平日7000円未満、土日1万円未満の運賃設定もございますということで、まあ、スーパーバリューセールよりね、あの、価格が落ちているところもありますということでございます。はい。で、こちらがね、その内容でございます。まあ、重複しますけどね、4月5月登場 ANA スーパーバリューセール、2月28日の0時から3月1日23時59分までとなっておりますよということでございます。はい。で、先ほど申し上げた通りですね、運賃のほか対象空港、発着便利用時のみ、 旅客施設使用料を申し受けますとございます。はい、これがですね、こちらでございます。はい、新千歳、仙台、成田、羽田、静岡、中部、伊丹、関西、北九州、福岡、熊本、那覇を利用時にはこれだけね、別途費用がかかりますということです。まあ、サクッとね、これだけです。はい、で、その他ですね、航空券の予約、検索はこちらからということでございます。まあ、検索ね、申していただくことはできますが、その下にですね、 適用対象路線及び期間は直接空席紹介していただくが以下の PDF をね、ご利用していただくことができますということで、まあ、全部ね、見ると相当な本数でございますので、対象登場期間が4月4日から15日分だけね、PDF でちょっと見たいと思います。はい。これがね、こちらでございまして、まぁ、あ、ーっとね、これが、と、羽田から新千歳とか、新千歳から羽田とかバーっとありますけど、まあ、平日がね、7000円で土、土日が1万円ということで、ま瓶、あ、名とかね、ここに書いてありますので、 はいまあ、チェックしていただければと思います。まあ、これ見るように、ね、もう検索していただくのが、ね、一番早いかなというふうに思います。はい、そしてです、ね、ANA の金、その2としまして航空券と一緒のご予約がおすすめ ANA トラベラーズホテル ANA に金特別ホテルプランということで1名様1泊8000円から特別価格のホテルを多数ご用意しておりますということでございます。はい、これが、ね、その企画となっています。1名様1泊8000円の特別価格ということでこれも販売期間は、ね、2日間限定となります。 対象サービスは ANA トラベラーズホテルということでございます。えー、ホテルのラインナップにつきましては、ね、2月28日0時よりご確認いただけますよということなので、まあ、どこをね、狙っていくかっていうところもあると思いますけど、まず私は第一にですね、先ほどのその1の、ね、対象航空券をチェックしていただくのがまずね、最優先かなと思っております。 はい。続きまして、その3、ゴールディンウィークの予約はこれで決まりということで、a NA トラベラーズダイナミックパッケージ、ANA 金国内クーポンということで、先着順でございます。国内旅行に使えるお得なクーポンが発出されますということでございます。はい。それがね、このダイナミックパッケージということでですね、NA トラベラーズ国内ダイナミックパッケージ、2月28日0時からクーポンをご利用いただけますという感じです。 まあ4月1日から6月30日のね出発対象期間で先着200名様5000円クーポンただし5万円以上のご利用先着200名様1万円オフクーポンこれはね10万円まあ 10% オフですねはいで100名様限定で2万円クーポンこれ20万円利用していただいた場合ということでまあこういったのもやってますけどまずはね幸福券が一番かなとい う, ふうに思います。 でその他ですね、その4とあります。これもね、結構気になるところです。4月登場の国内線特典航空券ですね。まあ、通常の必要マイル数よりですね、少ないマイルで特典航空券を、ね、国内利用していただくことができるキャンペーンとなっております。残念なことにね、今、詳細はまだわからず。 当日を楽しみにとということで、まあ、今までだとですね、まあ、3000マイルできるようになったりとか、5000マイル、5500マイルできるようになったりするので、これもですね、その1のですね、このスーパーバリューセールと併用を活用していただいて、お得にね、あの旅行の計画をしていただくのがいいかなとは思うんですけど、こちらのね、4月の減額マイルキャンペーンに関しましては、残念ながら当日に発表されますので、まあ、事前の計画はね、ちょっと難しいかなというふうに思いますので、まあ、事前にね、こちらのその1の プランで計画していたものが、もし減額マイルキャンペーン適用する場所であればですね。あのこちらの減額、マイルキャンペーンにまあ差し替えるとかねまあ、そんなアンリオの方法がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、その他ですね。その後、ana トラベラーズダイナミックパッケージ ana29 の海外クーポンオプショナルツアー割引プランがあったりとかまあ、その 6ana のふるさと納税数量限定返礼品があるよ。とかえ、その 7ana ショッピングエースタイル ana29 の非限定企画ショッピング1000円専用クーポン。 そしてその8、ANA の終身医療保険の新規ご加入で ANA スカイコインが3000コインもらえる。その9、ANA フェスタでのお買い物で通常まる マ, マイルが何度ご利用いただいても 2.9 倍になるキャンペーン。そしてその10、ANA トラベラーズオンラインツアー、ANA の金割引特典付きプランということで、まあ、10ありますけれども、まあ、ここら辺は、ね、ご興味ある方はチェックしていただければなというふうに思いますけれども、まあ、まずはですね、やっぱり何よりも、 このねその1のホテルと一緒のご予約がおすすめの4月5月登場 ANA スーパーバリューセールが平日7000円土日も1万円でね航空券をね取っていただくことができるっていうのがまあ非常に大きいかなと思いますのでまずはこちらが第一優先だと思いますけども皆様いかがお考えでしょうかはいいかがでしたでしょうか、まあ、こんな感じでちょっとね足早にご説明はさせていただいたんですけども、まあ、まずね 第一優先としましては4月5月登場分の ANA スーパーバリューセールですね。はい。これは結構ね、いいと思いますよ。平日でもね、利用できる方いらっしゃれば7000円、往復でも1万4000円ですからね、お一人え。で、土日だと1万円なので、まあやっぱりね、路線によってはかなりお得にね、 利用していいいいただくこととができるんじゃないかなか う, うに思いますあとはですね、その4にありました、銀額マイルキャンペーン。これもね、私よく利用させていただいておりますけれども、まあ、片道ですね、通常であれば6000マイル必要なところが半分の5 3000マイルでいいよとかね、まあ、そういうキャンペーンとなってますので、これもね、非常に大きい。はいまあ、この2つをね併用していただいてですね、ぜひ国内旅行で、まあ、地方ですね、まだ行ったことない地域もそうですし、また訪れたい地域にね、足を運んでみるのはいかがでしょうか。 まあ、あとはね、そういった計画を練りながら、ですね特典系航空券を狙いながら、この1週間でプランニング、そしてホテルの価格と、ですねもうにらめっこしていただいて、どういうプランを計画していただくか、まあ、楽しいね1週間の過ごし方できるんじゃないでしょうか。